日本初在日コリア人の通名研究所、在日通名大全、ついにね、今発売中です。下の概要欄のアドレスから、アマゾンの販売ページに行けるので、そこで書籍版、電子書籍版、両方とも買えます。ぜひご覧になってください。で、この本について、なんか変なことを言われるんですよね。 また、自転者がねまた変なことを画策してると、えー、全国部落調査で懲りてないんじゃないかとかねあとはこの本もなんか発見になるんじゃないかとかねそんなことを言われるしまた一 一方で、ですねこの在日というのはね、この通名を使って脱税したりね、借金踏み倒したりしてると、だからそういう実態を暴いてくださいとか、そんなことを言われるんですよ、いや、この本、そういう本じゃないんでって言ったらあ、もう見損ないました、もうブロックしますとかね、もうチャンネル登録解除しますとか、そういう人もいるんだけども、いや、本当にそれは困るんですよね。あの誤解しないで 欲しいんだけども、この本っていうのは本当にそういう本じゃないんですあの。通名っていうのを真面目に研究した本なんですよね。だから別にこの名字だからこいつが在日だとかそういう本じゃなくて、この名字は、えー、韓国朝鮮の、まあ、この姓が元で、でこういった一族で、でその一族のね最初の人がまあ、こういう伝承を持ってるからそこから漢字を取ってこういう通名にしたんだよってまあ、そういう本と真面目に。 書いてある本なんです。あとね、総司解明、総司解明ってわかりますよね。えーまあ、朝鮮半島が日本に統治されてた時代に、えーまあ、韓国名から日本名を名乗るようになったんですよね。そういう経緯とか、そういうのも、のかなり、ね、真面目に説明してあります。でここでね、なんか二つ両極端の誤解があるんですよ。一つは、総司解明によって、えー、朝鮮の人々はもう調整的に日本名を。 名乗らされて自分たたちの文化を失ったとかねもう一つ別の極端の話はその、ね、日本人になりすましてねこのずるい利益を得るために朝鮮人は日本名を名乗ったんだっていう、まあ、この両極端 の,、ね、この誤解があるんですでそれについても、ね、これはちゃん と,、ね、んと説明してあるんです、えー、ちょっとね宗師解明について説明するとですね宗師解明、えー、これは漢字の意味としては死を作って名前を改めるっていうことですね ここで誤解してはいけないのは、創始という方が義務なんですね。で、解明っていうのは権利なんです。だから解明ってしなくてもよかったんです。だから朝鮮半島の人たちが無理やり、えー、日本名に解明させられたっていうのは、まあ、まず事実じゃないわけです。解明っていうのはこれは自由だったんです。解明してもしなくてもよかったんです。で、創始ってありますよね。創始っていうのは、まあ、名字を作るっていうことなんだけども、創始ってあるように、 あの朝鮮のこ の, あの名字を無理やり変えるっていうんじゃなくて、新たに日本の名字を作るっていうことなんですね、えー、だからこれもね、なんか無理やり解明させるっていうことではないんです、で例えばその、まあ、別にね、役所に届けを出さなかったら、その朝鮮の姓、例えばキムさん、バクさんっていうのは、そのままあの日本 の, あの名字になったんです。 まあ今でもそうなんだけども、あの、古籍には、その読み方ってないんですよね。名前の読み方ってないんです。まあもうすぐね、古籍制度が変わって読み方が含まれるようになるそうなんだけども、まあとにかく、まあ現時点では、まあ当時も読み方って言ないんで、まあパクさんだったらボクさんって呼んだり、キムさんだったらキンさんって呼んだりとかね、それは自由なわけです。だから、その、そこはまず誤解しちゃいけないっていうことですね。 あとはまあ日本人になりすましう、うんぬんとかいうことは、ですね複、まあ、次的なことというか、まあ、確かにそういうこともあるんだけども、まあ、そのあたりの経緯も複雑なんですよ、もともとね、朝鮮半島では、性を持ってない人っていうのも結構いたんですね、それで創始解明の時きに、まあ、初めて自分の性を持つようになったっていうような、そういうケースも結構多いんです。 やっぱりね、その昔はその朝鮮の人は日本に憧れてたっていうこともあったんですよ。まあ、当時ね、日本イケイケの状態でしたから、もう日露戦争に勝ってね。まあ、そういう時に、まあ、日本人の有名な人の名前をとって、伊藤とかね、そういうのを名乗ったっていうような、そういうこともあったわけです。だからそういうこともね、かなり真面目に解説されてます。だから結構ニュートラルな本です、発揮士って。まあ一つじょ、一つ、一つ、 言われてるよよううに差別助長すなな本ではないしでなんか朝鮮人がその日本人になりすましてどうこうっていうそういう本でもないです。だってねそのなりすまし云々だったらそんなわざわざね自分の先祖の由来の名字を選びますかっていうところなんですよね。じゃあ逆にいやいや解明したっていうんだったらじゃあなんでそこでねここまで創意工夫を加えて解明するのかっていうことですよ。それれはややっぱり強制的にやらされたわけ わけではなくて自主的にやったっていいう面も相当大きいわけですただ、もちろん、その、創始というものが義務だった、強制だったっていうのは事実なんです、それは。ということで、えー、そのあたりが大変ニュートラルに解説されている本なんで、まあ、この動画のね、<笑>まあ、八ッで皆さん気がついたと思うんだけども、この動画のタイトル、あのサムネイルとは全然関係ない話をしてます。まあ、八ッ っ, ってね、この、 タイトルこのサムネに釣られるような人に読んでほしいわけです、この本をね。なんというか、極端な考え方を持つっていうのはやっぱり良くないし、やっぱり正しい知識を持つっていうことは非常に重要なことなんで、いや、本当にね、えー、この本がですね、こ の, この日本と、まま、コリアのですね、有効にね、役立てていただければいいと思ってます、本気で、本, 気で 本, 当, に本当にこういう本ですよ、これは。ということでね、うん、あ何度も言いますが、この見出し。 このタイトル、このサムネに釣られた人こそ、これを読んでですね、もうちょっと頭の中をクリーンにしてほしいと思うんですよね、なんか変なね、こだわりがあ る, 人はいるんですよね、なんか今日もなんか、なんかコリア国際学 園, 学園になんか放火してたみたいなニュースがあったけども、うん、だから、なんかね、その陰謀論的なもの、とにかくね、なんか極端な考えというのはね、広まるっていうのはよくない。 本当にこういう正しい知識を持って、この通名というものの奥深さというものを、ね、ぜひ皆さんに知ってほしいと思います。ということで、ね、改めてこの在日通名大全のご紹介でした。